果たして根本的な解決になるのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。ムンジェインの失勢のせいで不動産価格が高騰し、家を買えないし売れないという地獄の状況に苦しんでいる韓国国民ですが、ここに来て、与野党が住宅の 複数所有者に対する不動産譲渡税の緩和で合意したというニュースが届いています長らく続いている不動産バブルに歯止めはかかるのでしょうか2021年12月1日付東和日報からの引用です与党共に民主党は一世帯一住宅者に続き多住宅者に対する譲渡所得税を 緩和するる案をを検討ししていることを明らかにした大統領選挙を控え、政権与党が市場の混乱を煽っているという指摘が出ている。民主党のパクワンジュ政策委議長は30日の記者懇談会で、多住宅者の譲渡税引き下げを検討しているのかという質問に対し、排除せずに検討していると答えた。 各議長は、売り物件が出ない現象が長引いているとし、保有税が上がり、住宅を売りたくても譲渡税のため売りに出せないという世論があると趣旨を説明した。また、民主党のイ・ジェミョン大統領候補も、保有税を引き上げ、その代わり取引税を引き下げようと話していると語った。 民主党のキム・ソン・ファン院内主席副代表も同日 MBC ラジオで住宅を譲渡する過程で相当な税金を納めなければならないので持っていても負担、売るのも難しい状況な都市個人の意見を前提に多住宅者の譲渡税は一時引き下げる案などを検討する必要があるようだと語った 一方、与野党は前日、一住宅者の譲渡税付加基準を現行の9億ウォンから12億ウォンに緩和することで合意したことについて、政府側は、不動産市場の投資心理を刺激するのではないかと懸念されるとして、否定的な立場を示した。本名麦経済副省兼企画財政部長官は30日、 国会企画財政委員会全体会議に出席し、一住宅者の譲渡税非課税基準の緩和について、一住宅者の譲渡税付加基準の調整に慎重期す必要があるという意見を省意で伝えたと話した。とのことで、いかがでしょうか。文在寅政権下の韓国では、政府主導の政策によって不動産の 需要供給が意図的にコントロールされています具体的には新規住宅購入にかかる税金を大幅に引き上げたり、毎年の固定資産税率を最大 60% 以上底上げしたりとかなり人為的な処方によって不動産価格がこれ以上高騰しないように調整してきたのです。実際には調整というよりも ムンジェインの思いつきによって受給バランスを無理やり抑えつけているだけなのですが、とにかく不動産バブルがこれ以上膨らまないようにするだけで必死なのです。不動産価格抑制策の一環として、個人が所有できる不動産物件を原則として一権に限定し、それ以上保有する場合は課税強化などの措置を講じてきたのですが、 ここに来て不動産の複数所有者に対する譲渡税を緩和する方向に動いているというのが記事の概要です。要するに不動産を手放す際にかかる税率が引き下げられることで住宅を売りやすくなるということですね。不動産物件は購入時はもちろん所有しているだけで毎年まとまったコストがかかります。 住宅を売りたくても売れない一般庶民にとって、不動産物件は一種の次元爆弾に過ぎませんでした。固定資産税だけではなく、住宅が老朽化すれば修繕費などの維持費もどんどんかさみますからね。韓国では日本以上に住宅神話が根強く残っており、独身女性の間では未だに持ち家がなければ男として一人前ではない、 というう価値観があるようです一方で、独身そのものへの社会的圧力や偏見もしぶとく残っているため、男性としては若いうちから多少無理をしてでも持ち家を購入し、女性にアピールしようとしています。そして、若い頃に買った住宅が30年後、爆弾として暮らしを圧迫する。考えただけで地獄の未来設計図ですが、 韓国ではそれが当たり前のライフスタイルなんです。もちろん将来的な資産運用の一環として不動産物件を所有しておきたいというニーズもあるでしょう。そもそも賃貸に入るにもチョンセという謎のルールによって多額の保証金が必要になりますから、日本のように若者が気軽に賃貸探しというわけにもいかないのです。 このような背景により不動産需要に歯止めがかからない韓国ですが、果たして譲渡税緩和によって価格高騰が収まるのでしょうか答えは否というのが私の個人的な見解ですね。今回はあくまでも譲渡税を緩和しただけで、取得にかかる税金や固定資産税については基本的に据え置きの方針ですから、 不動産をこれ以上持たないでねという政府のメッセージは変わりません。不動産関連の政府主導による価格抑制策は、韓国がいよいよ本格的に社会主義国へと舵を切ったことを端的に表しています。曲がりなりにも資本主義経済なのですから、不動産価格についても市場原理に委ね、長期的なスパンで需給バランスを コントロールしかし、ムン・ジェインはそのセオリーすら守りませんでした。政府の意向によって市場価格がコントロールされるのは、まさしく社会主義経済ですよね。大統領のトップダウンといえば聞こえはいいのですが、実際には無能な失策に国民が振り回されているだけですよね。現に価格の天井が 無理やり決められたおかげで不動産価格が余計に高騰しているんですからもう始末に終えませんいっそのこと不動産バブルがはじけてしまった方が気が楽になるのではないでしょうかまあその頃には八方塞がりでしょうけどねムン・ジェイン自身中国や北朝鮮により一層強いラブコールを送っていることからもわかるように韓国が社会主義 共産主義国に向けて動き始めているのは明白です南北統一がそのゴールだったというのはちょっと言い過ぎでしょうか不動産問題はおそらく次期大統領に引き継がれるでしょうばらまき政策しか頭にないイジェミョン氏はムンジェインの失策を引き継ぐだけでしょうしユンソンギョル氏にしても政治経験がない中でどこまでメスを入れられるのか不安が残ります 今のところ、与野党の合意が形成された段階で、政府としてはまだまだ細かい調整が必要になると言っています。細かい調整によって合意が骨抜きにされ、国民がこれ以上苦しめられなければいいのですが、文政府のことですから、その逆を選択していくんでしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。